全員モノマネになってて騙してくださいね。オッケー。いな。頑張ります。はい、頑張ります。はい。じゃあ続きまして、はい、老若男女、はい、皆さんが知っているであろう芸人さんのネタポーズ。はい、何しますか。みんなしてでみんなしてつつ考えて考えて、えー。みんなだったら何？ ますかってえー、私だ分からん分からん簡単なやつでいいよ自分が思い作る芸人でいいですよじゃあなかったら作っていいですよっはい芸人芸人 肉のあの人いいれれれえ、どうしよう、どうしよう、いっぱいいる、ユノちょっとさ、なんか柱に隠れてるような感じがするから、もうちょっと左側行って、左左あいいよいいよ<笑>あ、はい、いよはいはいはい、はい、あ私も、1人しか分からない、はい、それでは3秒前からいきます、せーの、3、2、1、ドン<笑><笑> す ご, ね、すごい。はあ。なるほど。なるほど。あ、私ごめんなさい。あ、こうだですよ。あ、まあまあ。失礼失礼失礼。<笑>え、まず、じゃあジャッジ行きましょうか。ジャッジは、せーの。ええー。えー、えー。ネットさん。えー、まずわかるかどうかお客さんに聞いてみたいよね。<笑>そうだね、うん。え、これ外していいですか。いいすよ私芸人さんがわからない。<笑> でも合ってるよ、ね、じゃあ、メルオンの方、分かった人、うん、せーの。ビトだけししして、て<笑>ながら言っっったたとといいいやのは、はそそそれれれ。そ れ, それ。こ思うかかいいいいいい。合ってます。で、ゆちゃんはで<笑> あのダンディ坂野さんの GETS なんですけどちょっとこっち行 っ, っ, っちゃいました<笑>会場の帰るも帰るも帰る帰る帰ちゃったこれ言いますかでもなかなかね難しいですよね難 し, 難しかったですねこれはしょうがな い, ねしいね<笑>はいじゃお客さん行きますよ忘れてないからね自分が思う芸人さんですよこれみんなもやってよあいい芸人芸人ポーズねゆかの本気でやろうよ芸人<笑>芸人ポーズですよ芸人ポーズ ーポーよよせせののできまますすれちゅ<笑>ああああすごい<笑>すごいい一一緒やあー全然こないな緒日のさんどうしや これ何あ、宮さん、あらしいだ、ね、しいですがゆうかチーム。はいはいはいはい